ご視聴ありがとうございます。ちモちモです。るまるとは、何でしょうか 正解は、扇風機でした。扇風機が付いてる電車なんて、珍しいです。ご視聴ありがとうございました。